ドルーリー・シュエリーにマネジメント契約の勧め、事務所に入った方が守りやすい。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。陸上女子のドルーリー・シュエリー、シェリー、津山、拡山中3年が3日、代理人弁護士を通じて全国中学生クロスカントリー大会、5日、市が希望が丘文化公園を欠場すると発表。 一部の加熱取材や一般人による無断撮影、SNS への投稿などに不安を抱いたことを要因に挙げた。そんな中、複数のアスリートを抱える大手マネジメント事務所関係者からは、事務所入りを進める声が上がった。同関係者は、正直なところ、事務所に入った方が守りやすくなると思う。取材は一括してまとめられるからね。 アスリートの中には事務所に入ってしまうと練習の邪魔をされるというイメージを持っている方もいるかもしれないが、少なくとも僕らの事務所は違う。大手のマネジメント会社であれば、フィーバー対策のノウハウは豊富だ。さらに事務所のツケを頼れば、競技を超えた先人の経験談にも触れやすくなる。古くは早身のエースとして甲子園を沸かせた荒木大輔氏、同校のエースとして活躍した斎藤祐希氏。 14歳で1992年バルセロナ五輪競泳女子200メートル平泳ぎの金メダルに輝いた岩崎京子氏。同じ岡山出身で2019年 AIG 全英女子オープンを制した渋野日向子ら、大ビーバー経験者からアドバイスをもらえれば心強いだろう。その一方で対策が難しいのは一般のファン。テレビや新聞の報道陣にはお願いをして取材を制限してもらうことはできるけど、